見た状態で五人の中の誰が花嫁なのかというものですね一人で考察していきたいと思いますカメラオッケー音オッケーやすオッケー用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回はですね台本なしでやっていく企画なんですけどもい企画いや企画ではないねで監督現在めちゃくちゃハマっております五等分の花嫁第一期を最近見ましたですねもう誰が もう誰が花嫁になるのみたいな感じで、もうめちゃくちゃ考えたんですよね。ちなみに原作ではもうすでに花嫁が出ているんですよね。で、アニメに関しては今2期の放映が終わりまして、来年2022年劇場版が公開されて、花嫁が確定するというわけなんですけども、今回アニメ第1期だけを見た状態で、5人の中の誰が花嫁になるのかというものをですね、一人で考察していきたいと思います。 5人の花嫁候補がいるんですが、監督はですね、特に誰を推していると金はなく箱推しです。今回は1課で紹介したいと思います。キャロット口のこちら、なんとかシートですね。これから、チョコノコフィギュア、ポップアップパレード、ラストワンショのイラストボード。こちらをですね、5人分持っております。 一人目、一花、中野一花ですね、考察していきたいと思います。というわけでですね、今話してるキャラクターはこう言ってね、トップパレードを持ちながら話していきたいと思います。えー、ということでまずこの一花なんですが、5人の中のお姉ちゃんなんですよね。他の4人と比べて違う点、アニメの演出で白い真っ白なホワイトボードがありまして、そこに胸がズキュンと来たら、色がパッとね、彩られる、縁取られるというシーンがあったんですよね。これに関しては、他の4人にはついていない要素なんですよね。序盤あたりに、うん、まだ大丈夫だっていう、 がが入ったたんでですすけども後半白いボードがですね色づきましたはい。ということは、もしや、一チが花嫁候補なのでは、他の4人にはそういった要素がないのになぜ一チにはそういった演出が入ってくるのかというとやはり一チなのではないんだろうか。そしてもう一つ、一チの可能性が高いというのは他の4人に関してはこれといった夢がないんですよね。ただ、一チに関しては女優になることが夢で、かつ序盤に関しては他の4人に全く言ってなかったんで。それを てる人じゃなかったら言えないと思うんですよねただ、一花に関しては、風太郎に真っ先にバレてしまったっていうのが正解なんですけどもえ、そういった意味で、深いつながりがある、自分がやりたい夢、一つなんか一歩突き抜けている感がある一花、やっぱりお似合いなのかなというわけで、この一花、花嫁になる可能性、あると思います。中野一花でした。 続きまして、デデン、ニノ。ちなみにこの5等分の花嫁なんですけども、名前に数字が入っておりますね。例えば、イチカに関しては1が入ってるし、ニノに関しては2が入っております。ニノはちょっとね、結構考察していきたいよ。ニノ、チョコノッコ、ニノ、ツインテール。まあ、そうですね、見た感じ、性格が強くて、最初に風太郎に家庭教師として来るんですけども、一番堅くなナに断ってきて、突っかかってくるのが、ニノなんです。他と違ったハードルが高いやつは、結構そこをね、ぶっ壊すことによって、一気に親密に られる可能性がある。これは脚本上で言ってます。そんなね。2のなんですけども、意外とピュアな部分があったりするんですよね。例えば林間学校の時に風太郎と四つ葉がメイクをしたんだよ。風太郎が金髪のウィッグをかぶってて2の驚かすんですよね。そこで2のがま面食いなんで、風太郎のことはもうボロクソ言うけども、イケメンに関してはすっごいピュアな女の子になります。そこで風太郎なんですが、写真を持っていて2つ折りにしてる写真の片方だけ2のに見られたんです。うわあ、イケメンみたいな。すごい心。いかれ でその後に来る今回のこのお化け屋敷で驚かすいい感じのドキドキ感があったので可能性は高いかなと思っておりますなぜ風当たりが悪いのかというとちゃんと理由もあって他の4人が大好きがために風太郎をね毛嫌いしていると後半分かってきますということはですねまあ意外と結構ツンケンしてるけども実は一番この中で家族思いみんなを守ってくれている存在ということで言うとやっぱニノが花嫁になる可能性はかなり高いと思います、はい はい、というわけで中野ニノでした。めちゃくちゃ怪しいと思います。 三女のミク。中のミク。はい、こちら。ミク。チョコノッコ。え、このプクッとした感じ、もうミクなんだよな。でミクはですね、かなり監督、睨んでおります。なぜかというと、風太郎の気持ちを動かした人物だからです。まあ、四つ葉は例外として、勉強するぞと言っても、誰も賛成してくない。ただ、このミクに関しては、戦国武将好きということをですね、風太郎が気づきまして、そこで、風太郎をめちゃくちゃ勉強して、ミクとで、ね、対等にね、話し合える中になって、一気に接点がある。そして、このミク自体も、自分の好きな もののを好好きでいいててくれるる話し合えるっっうははやっぱり好感度は高いと思うんですよというわけで、ミクの心を動かした。性格がやっぱちょっとネクラ感があるんです、まあ、それがミステリー感なのか、序盤から恋愛感情として、自分の心は決まっていないけども、風太郎に好感度と好きという感情が目覚めまして、アニメ的な演出に関しても、他の4人は行ったとしても友達関係とか、家庭教師としての信頼度が上がっていくんだけども、ミクに関しては、ミク側から風太郎を見ると、 が確実に湧いておりましたはい。まあ、あとやっぱり、昨日、終盤あたりにですね、ミク自体も性格はあまりね、表に出さないタイプ、プータローとの接触は、自分で平等のラインを引いてたんですけども、まあ、終盤あたりに、自分勝手で行こうっていうね、ちょっとね、殻を割ったところでいたので、第2期、めちゃくちゃ期待しております。個人的にはすごい応援したいキャラクターなんだよね。というわけで、以上、え中野ミクでした。 はい、続きまして、四つ葉です。めちゃくちゃ元気です。このチョコの子なんですけども、四つ葉の性格からするとこんな困り顔はしないんですけどね。なんでこの困り顔なのかちょっと、四つ葉なんですけども、四、まあ、つ葉監督めっちゃ睨んでます。誰になるかは本当わからない。ただ、四つ葉に関して言うならば、とにかく性格がめちゃくちゃ明るくて、フレンドリーで、もう、ふうが最初に勉強しろよって言ったところで、はい、私やりますよみたいな感じで、もうすぐね、ふーたロの隣に来て、常にね、他のみんなが全然ね、こっち向いてくれないのに、常に 隣にいた存在が四ツ葉なんですよね基本的にめちゃくちゃ明るいキャラクターなんで恋愛的な感じはないかと監督も睨んでたんですよねもう四ツ葉は違うなただ中盤あたりにえなんとです太郎が寝込んじゃって四ツ葉がこう顔を出してなんで私がいつも近くにがわ か, かりますか好きだからですよって言って たんですよねその後にすぐ、なんでねっていう冗談まじりで言ったんですけども、その時の感情っていうのは演技じゃないだろうってね。だってこういうめちゃくちゃ明るいキャラクターでも実はね、奥底になぜ明るいのかっていうのってやっぱり絶対あると思うんですよ。なぜその明るさをキープするのか。体なりの世界観っていうのがあって、明るさでカバーしつつも本音は本当に好きだから、でもそういう気持ちを伝えられないがために明るくね、近くに行っているという意味を込めれば、殻を破ることによってめちゃくちゃ急接近できるポテンシャルがある キャラクターだとと思いますすす四ツ葉に関しては風太郎のことをさんん付けするんですよね最初、見た時、違和感しかありませんでした。だって、こんなにね、距離がすごい近いね、フレンドリーなキャラクターが、さん付けなんかしませんよね。普通だったら、もう、風太郎というキャラクターなんですよ。なのに、なぜ、名字、上杉さんって一番壁ができちゃうさん付けするんですよ。これはなんかあるのかなさん付けするその理由、この違和感が拭えないんだよな。それが後半、どう生きていくのか。もしく は, 実は、ね、実は、 関係なか っ, たっていう可能性もあるんですけどもなんかねすごい気になる存在ですはいというわけでえ四、ー、つ葉でした<音楽>いつき はい。いつきに関してはですね、同じくイラストボードもあるので、こちらとなっております。食いしん坊です。で、アホ毛がついてて、右左にアクセサリーをつけております。まずはじめに、もうザ、広いんだなって思いました。風太郎と初めて会った人物が5姉妹のう1人です。なんで、初めて接触したキャラクターなんですよね。これって、実はその花嫁だったっていう伏線として開始させるにはめちゃくちゃ怪しいんです。もしかしたらというかこの可能性はかなり高いと思います。5人の中で、一番ステレオタ だなと思ったたんですけども週あたりに一気に巻き返しましま冬のスキー場のシーンで、四つ葉がみんなを捕まえるみたいな話になって、だいたい他のメンバーは捕まえたんですけども、いつきだけはなかなか見つからず、いちかと、太郎とリフトに乗って探そうみたいな感じになったんですけども、実はね、フードを外すと、い好きだったっていうね、いつきに関してはめちゃくちゃ真面目なんだけども、勉強するともメガネチャックとかけて、真面目にやるんですけども、全然点数が取れない。自分が信じているものは誰かに聞くんじゃなくて、自分で行動して、自分の目で見る ことによよって信じる性格キャラクターなんですよ自分を正したいがために一歩前に進むみたいなそういったそのこの行動力があることによって他の姉妹とはちょっと一歩上の存在に立ったなっていう感じは監督そこでしましたというわけで樹だからこそ風太郎の花嫁になるのではないだろうかと思うんですよね中野樹でした はい、というわけ で, ですね、えっと、全員軽く、えー、軽くね、いや本当はもっと語りたい部分もあるんですけども、ここが怪しいというところで絞って考察してきました、第1期見た中で、監督、誰が花嫁になるのかといいますとえ、ドキッとした瞬間に白いボードが色が染まる、でそれは他のキャラクターにはないという部分、そして女優になる夢があるという、一歩上の段階に進んでいるという部分で怪しいと思います。と に至るるかなというねオラがあるんですよねでも何だろうなこの流れ的に結婚という可能性は低いと思うんだよなそしてニノに関してはですね風太郎が落とした写真ねニノがですねおこの子かっこいいっていうね人目触れ的な感じになったりですとかあと意外とちゃんと5人を思って行動しているところだからこそ風太郎についつい当たってしまうところという部分で怪しいと思います はい。で、ミクに関してはですね、序盤から恋心っていうものが出ておりまして、やっぱりその風太郎としてもほっとけないキャラクターなので、ミクの可能性。応援はしたくなるけども、ミクの可能性は低いかと思うんだよな。他のメンツに比べたら、恋愛感情としては、この5人の中ではダントツで高いんだけど、まあ、好意は持ってるんだけども、だけども、風太郎の心はなびいてるかと言われたら、ちょっと微妙なんだよな。ほっとけない妹的なキャラクターになってしまうから、多分ミクは違うんじゃないかな。うん。で そして四つめちゃくちゃ明るいけども、実はね、明るさの反面、めちゃくちゃ風太郎のことが好きで、かつそれが言えないという部分で、えー、怪しい。全体を見る いつき。初めて出会ったのがいつきという部分で。うーん、となると誰なんだやっぱ監督怪しいのは、ニノか、えっと、いつきか、四つ葉だなこの三人に絞られました。まあ、四つ葉に関しては、明るいけども、実はめちゃくちゃ好きだったっていうね。で、ニノに関しては、もしかしたら過去に繋がりがあるぞっていうね。そういったところで、ね、あと一歩家族思い。そして、一花に関しては、自分の正しいと思う道をちゃんとね、前に進んでいくという意味で、頑張ってるかどうだろう まあ、いやーここはね誰だ四つ葉に関してはめちゃくちゃ近いところにいるけども実は本音を隠してるけどもいや四つ葉なのいい四つ葉だな四つ葉だなよ今回第一期に関しては監督がですね四つ葉が花嫁だという決断に至りましたなぜかというとですねやはり最初から風太郎の近くにいて結構バラバラなね4人たちをまとめ上げてまあ最初はその恋愛関係はないけども、まあ、そもそもねこの四つ葉がいなければミクの戦後武将つながりとの いう話もね出てこなかったから四つ葉がいたからこそちょっとずつ繋ながってったという意味でめちゃくちゃ好きだけども言えなくてそれをね風太郎がちゃんと見てで最終的に選んだのが四葉じゃないかと第1期見た中では四つ葉が花嫁になるとジャッジをしました。 果たして正解なのでしょうかそれとも全然的外れなんでしょうかはい、というわけでですね、今回は5等分の花嫁アニメ第1期だけを見て、誰が花嫁なのかというものをですね、考察してみました。このチャンネルではですね、自分が大好きなものをピックアップして、 レビューをしております。作品レビューだったり、商品レビューだったりをしております。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録をしていただきますと、ありがたいと思います。はい。この後ですね、2期を見るんですけども、まあ、2期も見終わった時点で、こういった考察動画をやっていきたいなと思っております。今回はですね、四つ葉と違った結果になる可能性もあります。はい。というわけでですね、また次の動画で会いましょうちょっと待ってください。 なんだっけこれ。プレパラート、トップ、中盤、うーんと、えー、なぜそれ、性格が、うふ、風太郎と、いの、見ない、ない、えっ、ー、と、食べ放題、うーんと、食べ放題、うーんと、追加のね、うんと、オプションえっと、つけ、うーんと、おまけ、違う、オプションオプションじゃない、オプション。